羽生さん、3月に地元宮城で、アイスショー震災から12年、大切な日に演技、フィギュアスケート男子で五輪連覇を達成し、昨年プロに転校した、羽生結弦さんが、東日本大震災から12年となる3月に、地元の宮城県で開催される、アイスショーに出演すると、9日発表された、3月10から12日に、宮城赤水ハイムスーパーアリーナで3公演が行われ、羽生さんが座長を務める。 仙台市出身の羽生さんは高校1年の時市内のアイスリンクで練習中に被災した羽生さんはプロになったからこそ大切な日に演技がやっとできるなという気持ちがある3月11日じゃないと届けられない気持ちとか3月11日だからこそ思っていただける気持ち受け取り方があると思うすごく大切に大切に演技していきたいとコメントを寄せた震災を経験した羽生結弦さんだからこそできることが必ずあるはずだし それを糧にして、今まで彼も頑張ってきたし、今回プロとして、宮城でショーを開催されるのであれば、ぜひとも魅力ながら応援したいし、非常に楽しみですね。ゲストアーティストも参加するようですし、座長として、彼自身がどんな企画演出に持っていくのか、今から期待が膨らみますけどね。3月11日、羽生さんのショーなら、開催するよね。多忙の中、大変でしょうけど、お体を大切に頑張ってください。ご視聴、ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。